楽しんでください今日のテーマは脳をコントロールするチップです始める前にお聞きします英語を上達させる明確な目標はありますか私は昔日本語マスターして日本で暮らす目標がありました今は考えています人によって理由は違うと思いますがぜひ今日も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 With to or with their minds. イーロン・マスクは人間の脳をコンピューターのインターフェースに接続し、神経系の問題を抱える人々が神経系の問題を抱える人々が頭を使って電話やコンピューターを操作できるようにする方法を研究するために。 n e u r a l i n k 社を設立しました m Mr. Musk believes that such chips might one day be utilized to assist with disease treatment such as dementia, Parkinson's disease, and spinal cord injuries. However, Mr. Musk's long term goal is to bring in an era of superhuman cognition. in part to battle artificial intelligence so powerful that he claims it might destroy the human race. 認知症やパーキンソン病、脊椎損傷などの病気の治療にこのようなチップが活用される日が来るかもしれないとマスク氏が考えています。しかしマスク氏の長期的な目標は人間を滅ぼすかもしれないと主張するほど 強力な人工知能と戦うために超人的な認知の時代を作り出すことです。The company's device consists of a tiny probe with over 3000 electrodes attached to flexible threads thinner than a human hair that can then monitor the activity of a thousand Neurons. 同社のデバイスは髪の毛よりも細くて柔らかい糸に3000個以上の電極を取り付けた小さな探査機で構成されており、これにより1000個の神経活動をモニターすることができます。According to the company, the advantage of this technology is that it can target extremely precise parts of the brain, making it surgically safer.It would also be able to use machine learning to analyze recordings and determine what sort of stimulation to give a patient. 同社によると、この技術の利点は、脳の極めて正確な部分を対象とすることができるため、手術の安全性が高いことです。また、 機械学習を利用して記録を分析し患者にどのような刺激を与えるべきかを判断することも可能になります。今日のトピックはかなり難しい単語やコンセプトもあるのでぜひ今回の記事のリンクをクリックして文字を読みながら見てください。それでは単語の説明をしていきます。The first one is neurological.neurological は 神経的、神経系。neuron というのは神経。で、neurological というのは神経の形容詞になります。The next one is utilize.utilize utilize は use と同じです。つまり、使います。utilize は、ただ、utilize は高いレベルの英語なので、 本の中とか、オフィシャルドキュメントの中でしか出てきません。Superhuman Cognition これはイーロン・マスク氏が考えたコンセプトなんですけど、チップを頭の中に入れることで、超人的 Superhuman Cognition ーー認知を得ることができると彼は考えています。The next one is Probe で、この probe なんですが、動詞でも使えますし、名詞としても使うことができます。ここは名詞です。つまり探索機なんですね。でちなみに月に送っている探索機も probe なんです。probe の隣にあるのは electrode。これはもう chemistry、物理とか科学の分野になるんですけど、 電極のことなんですよね。electrode.the positive electrode or the negative electrode.、えー、正の電極と負の電極とかはこちらの electrode という言葉で表現されています。The final one is surgically. こちらは原文読み上げます。The advantage of this technology is that it can target extremely precise parts of the brain, making it surgically safer. でこちらの surgically というのは safer, 安全という形容詞とくっついているんですつまり手術的に安全ということなんですが surgery は手術 surgical は手術的 surgically は副詞として手術的にというふうになります次は ディスカッショントピックに入りたいと思います。今回のディスカッショントピックは、Would you want to have superhuman 超人的な認知を得たいと思いますか実は、イーロン・マスクが最初にこのアイディアを発表した時にみんな、この人狂ってんのじゃないのとか、なんでクレイジーなアイディアなのって考えてたんです。もちろん、イーロン・マスクには自分なりの理由がありますが、 やはりここのチップを入れるだけで情報を得たり情報をコントロールしたりするという超人的な力を得ることができますよね。これはもう昔から人間が言っているスーパーパワー超能力と似てるのではないかと思います。特にテレパシーテレパシー能力と似てるんじゃないかなと思いますね。ただこの能力を 今の段階では患者さんに使うと、この記事にも出たように、神経回路が壊されている方とか、脳のダメージを受けている方であれば、体はコントロールできないので、このチップがあることで随分救われると思います。なので結構議論されるトピックなんですが、使い方によっていいことにもなると思います。で、そこで、What about you as a normal human being? Do you want to have superhuman cognition? 今日のテーマはもう普通の世界から離れているテーマなんですがもう社会のこうしなさいじゃなくもう完全にイーロン・マスクさんのやりたいことで会社も作られてるしちゃんと実験も進めているような状態です。実はこの考え方からたくさん学ぶことができるのです。今日は自分に合わせて英語とかキャリアとか いろんなことを学ぶことについて話したいと思います。正直これはちょっと残念なことだと私思いますが、ちっちゃい頃からもう学校で教育させられて勉強するんですよね。でもほとんどみんな同じようなやり方で勉強するんですよね。つまりちっちゃい頃からこれが勉強のスタイル、これが勉強の唯一の方法っていうふうにインプットされてしまうんですよ。 近年それが問題ってだんだん書いてる人もいるんですけどもでもやはり本を読んだり何かを書いたり聞いたりするのは普通の学習の仕方だと私たちは思い込んでいます実は自分に合わせて自分の気持ちはどうなのか自分が得意とするのはどんな能力なのかを知ることで学びがすごく上達していくんです 例えば今回の記事、イーロンマスクがやろうとしていること、または今までやってきたことは、本当に普通の人が考える範囲を超えてるんですよね。実はアイロンマンのアクターも、あの、実際にイーロンマスクをインタビューして、アイロンマンのキャラクター作りのヒントを得たのです。つまり、もうイーロンマスクはもう普通じゃないんですけど、でも、このような考え方でも、 ちゃんと自分の名前を世界にアピールすることもできるし、成功した人として扱っていますよね。だからこそ何かの概念にとらわれなくても、自分に合わせて生きていくこと、自分に合わせて勉強することも可能ではないかと、改めてこの記事を読んで思いました。最後まで聞いていただき、誠にありがとうございました。